先の指とあんま変わらないですけどね、はい、うー、怖いちっちゃいですけどねいや、うん、あ, あ。<笑>今、小さくなりましたね、うん、何のかな<笑>あ、これこれ、鳴らしすぎですか<笑>鳴らしすぎで、トレーダーが無くなっているやっぱです ね, これね いや、力いりますわ<笑>はい。まだまだね、これ始まったばかりですけどね、はい、ちょっと半分向きになってますね。これ、ね、わかりますよね。動いてるの。<笑>はい。 で、で、でででえと、こここうっっっててまますすすかかねね、ちを少しし、はい、大丈夫か、うん、はい<笑>置きます、はいいれきの状態で、えー骨盤をね、動そうですね。 でですすか<笑><笑>今、いい音ったよいい音音なっったたよ、ね、ね頑張て、ね<笑><笑>はい ち, ね、<笑>ちょっとね<笑>音は小さめですけどね。 はい、あのー、もう背中はむっちゃ暖かくなってますよね<笑><笑>後ろでゆうくるわけですかねこれでしっかり伸ばしたいと胸張って思いますね<笑>フーマン い, い感じですね、今ね<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>なってるねでもなりますね<笑> 首をこうね牽伸伸ばすっていうことですね。<笑>はい。はお。ま。はい。怖すぎる。まあ大丈夫です。はい。もうこれね、わずかそのユーチューバーを引っこ抜いてきましたから、ね。<笑>は怖すぎる。<笑><笑>はい、えー。こういう感じでまあ引っぱいあるんですよね。うん いつですかいっすね。<笑> 全員で止まってない<笑> 構, 築てる構築してる、構築してる、体が何のポーズあーびっくりした<笑>、はい、いや僕にも聞こえました<笑>はい、なんかね、それこで爆発してるは<笑>上に跳ね上がったんだ、ね、<笑>はい、いやー、なかなか今は良かったですねなん今ま<笑>戻ってない気がする<笑>、はい、あのー、今までね、固まってたものが一気にね、えー、爆発しちゃったあー、すごい ロケット生態とね。す, ね<笑>すごい。うん